ありがとうドジプチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。和田キ子ジョンイチとの初コラボ、彼らは必死で覚えてくれた、一番心がけたことは、歌手で、タレントの和田キ子、71、が4日、パーソナリティを務める日本放送、ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に0回、土曜前1100、に出演。 1日に放送されたフジテレビの年末の風物詩 2021FNS 火曜祭り第1夜5630で男性11人組上一とコラボしてことについてコメントした番組では1974年リリースの和田のヒット曲古い日記を熱唱上一は冒頭はバックダンサーとしてキレのあるダンスを披露し その後、メンバーが続々とボーカルに加わり、和田を囲んで歌声を披露した。コラボを振り返り、初めて歌いましたからね。彼らと、と和田。イケメンを従えてのパワフルな歌唱について、照れるというか、やっぱりね、生で歌うっていうのが、ちょっと緊張しますよね。彼らの良いところも出てほしいじゃないですか。彼らは必死で覚えてくれたんだと思うと、私がミスできないし。 しつつ一番心がけたのは、ただ一えにコラボしているんじゃなくて、楽しさが伝わればと。あのリズムでお互い楽しさが伝われば、一番良いかなって。だから彼らが歌っている時に右見たり、左見たりして、と明かした。アシスタントのかきはただしアナウンサー、49、からの、従えている感じ、ビッグママ感というのがすごくありました。